行きますよいカメラオッケー、音オッケー、役つオッケー、よ意い、スタートどうも、皆さん、こんにちは、監督ラブの監督です。<笑>はい、というわけですね、<笑>はい、見てください、こちらなんですけども、CD プレイヤーです。で、これなんですけど、7000、8000円ぐらい当時さんですよね、ここを開けまして、CD をセットします。ここに入れて再生ボタンを押すと ました落としたとかはないんですけどもというわけですねアマゾンで購入してみましたはいはいできましたがすごいおしゃれじゃないですかこういう模様とかですねメイドインチャイナ<笑>ダメだ、うん、何とかニャン僕ニャンチューだよーはい金を引いたら絶対にニャンチューやっちゃう監督ですまずは説明書 えー、続きまして本体ですねやっぱね最近なんか白が好きなんでなんか白いの選んじゃうんですよね軽っ2本指で持ってますなんかわけわかんないものここの部分にこう載せることによってストッパーとしての役目が果たされてこういう使い方もできればまあ、あとはやっぱりですねこの壁掛けなんですよねビスが入ってんで、ね、これをそれぞれぶっ刺してこちらリモコン これがあるんで、なんか他の所に指ってして音楽を聴いたりとかアダプタ。タ 説明書を見ますと多機能 CD プレイヤーというわけですねこちらはなんと Bluetooth4.2 対応だからスマートフォンの音源をこいつに接続することによって簡単に聴けちゃうというい。え続きましてマイクロ SD 対応ということでですねここにマイクロ SD で再生することもできるあとですね国内の FM ラジオ70から 90Hz40 曲保存することができるという電源コードを引っ張ることによってあすごい で、スピーカーなんですけども、3W3W 3W の出力パワー。電源コードの長さは 2.5 メートル。本体重量が 540g で、総重量が 735g というですね、想像以上に軽いですね。で、あとですね、LED ディスプレイ。ここにですね、LED が。で、ここで大体プラスマイナスの音。実際にですね、音楽再生できるのか。いや、それ再生できるわ。で、まずここがですね、お、うん、ち, ちょ、ちょ、ちょっと待って、これ。蓋がないんですよね。 なんかやっっぱカパてありますよねこのまま直接 CD を入れろというわけですよねこういうことですよね<笑>すごね今ちょっと近くにコンセントがあるんですけど遠いので、えー、こちらですねモバイバルバッテリーでセットしたいと思いますお来ました再生しますよすごっで止めるときはこれやるともう電源供給がなくなるというわけでストップするというはいしかもここにちゃんと LED ディスプレイ光ってますいやいいよもういいもういいもういいよ いやちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってむちゃくちゃおしゃれでめちゃくちゃいいんですけどえ実際にこれ使う現場が外なんですよここになんかゴミとか乗った瞬間絶対にぶっ壊す自信があるちょっとそこ残念家で使う分に関しては普通の市販の CD とか買ったら絵柄がそのまま見れてこの状態で再生するってすごくないですか はい、といととうこ で, ですね、今回は、えー、CD プレーヤー最新型2019年モデル、えー、こちらを買ってみましたすごいすごいすごいすごいよこれすいなやべナビの目線が痛いはい普通に家にあったらちょっとめっちゃおしゃれ、はい、何かご用ですかえっシリシリって言ってないよねまあ、いいいい聞いていますよいやどうぞ怖わ、怖わ、やめろやめろ終了